今回はこねる作り方をご紹介していきますパン作りの工程です主に9つの工程に分かれています最初に計量します粉類はボウルに、水分はカップに計量しましょう次に生地を作りますカードの丸い方を使ってボールの中の粉類をよく混ぜます次にお水と卵を加えていってさらに混ぜていきましょう おなけがなくなるまでしっかり混ぜていきます水分がなくなって残りの粉が混ざりにくいときはカードで生地を切るようにしてあげると混ざりやすいですほとんど混ざりましたら台に生地を出していきますボールに残った生地と粉もきれいにとってカードについている生地も指で取り除いてあげましょう手のひらを使って台に生地をこすりつけるようにして 残りの材料まで合わせていきます遠くまでしっかり伸ばすようにして材料まで合わせていきます手と一緒に生地が戻るようになったら次のこね方をしていきます転がすこね方をしていきます転がしにくい時には一度手のひらの中で丸めていきます丸まりましたら右手で左奥行って戻ってくる 左手で右奥行って戻ってくるというように V の字を書くように生地を力強く転がしていきましょうだんだん生地に弾力が出てきます強い弾力が出てきましたら生地を引っ張ってみましょうすぐ切れなければ跳ね上がりです次に冷蔵庫からバターを出して混ぜ込んでいきます一度細かかくカットししててて生地の上にに包み込むようにしてから 最初にやった台に生地を薄りつけるようにバターを混ぜ合わせていきます遠くまでしっかり伸ばしてみてくださいバターが全体的に混ざりましたら台に打ち粉をして生地を丸めていきます 横からくるくる巻き、巻き終わりを上横長にして、さらに横からくるくる巻く、これを生地の表面がピンと張るまで繰り返していきます。生地の表面がピンと張りましたら、縦長にして、2つ折りにして、合わせ目をしっかり閉じましょう。閉じたところを閉じ目と言います。閉じ目を下にして、ボウルに入れ、乾燥しないようにラップをかけましたら、室温で40分から60分発酵をさせます。 1時間経ったので次の工程に行きます生地がきちんと発酵完了しているか確認をします人差し指の第二関節までお粉をつけて生地の横から突き刺します穴の大きさが変わらなければ発酵完了テーブルに打ち粉をして生地を出していきましょう手のひらで数回押さえてガス抜きをします次に分割ですカードを使ってまず6等分のガイドラインをつけます カードを下に押さえつけるような感じで、6等分にカットしていきましょう。大きさがあまりにも違う場合は、調整をしていきます。生地を丸めていきます。先端からくるくる巻いて、2センチくらい手前で左右から生地を持ってきます。周りから生地を持ってきて、つまんでください。また同じようにやっていきますね。 先端からくるくる巻いて両サイドをくるりと持ってきたらさらに周りからね生地を持ってきてつまんでいきますで、つまんだところを閉じ目と言いますが閉じ目を下にして置いていきましょうはい、この後ですねベンチタイムに入っていきます生地を休ませるためです6個やりましたら上にふんわりとラップをかけて10分間休ませておきます10分経ちましたので整形をしていきます テーブルに打ち粉をして、閉じ目を下にして生地を置いたら、手のひらでガスを抜きます。手のひらの中でくるくるくるくるる回転させて、丸めていきましょう。違う丸め方をしみます。閉じ目を下にしてガスを抜いてあげたら、手のひらの上でくるくる回転させていきます。親指の下の膨らんでいる部分を壁にして丸めてみましょう。ひっくり返してお尻を閉じます。 また別の丸め方をご紹介します。閉じ目を上にしてガスを抜きます。周りから生地を中心に集めていきます。集めた生地をしっかりつまみます。つまんだところを下にしましょう。ご自分のしやすい成形をしてみてください。アルミホイルを敷いた天板に生地をのせてあげたら最終発酵していきます。室温で。 40分から60分発酵させましょう生地が乾燥しないようにふんわりと上にラップをかけてあげるといいですよ60分経ちましたちゃんと発酵ができているか確認をしてみます人差し指にお粉をつけて生地の横を押してみましょう指の跡が残っていれば発酵完了です塗り卵をしていきます かけで生地全体に塗っていきましょうのりムラが出やすいので丁寧に塗ってみてくださいね卵が塗れましたらトースターで焼いていきます200度で5分ぐらい温めたトースターに生地を入れていきます180度に下げて10分焼いていきましょうはい、焼き上がりました出していきます 火傷をしないように気をつけてらしてください。ツヤツヤでいい色に焼けてますね。3日経ってもふかふかのパンです。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。